タイムラプスの撮影方法とか、まあ、タイムラプスをめぐる背景、えー、今の情勢とかちょっと今お話しましたけどタイムラプス撮影をする上でもう切り離せない要素として撮影した写真素材を動画にするっていう作業が必ず必要になりますでその動画にする方法はまあ2つあってですね1つはカメラの中で、えー、タイムラプスの動画を作るっていう機能と2つ目がパソコンを使って 動画にすするっていうものです最近のカメラはカメラの中でタイムラプス動画を作る機能がついていて大体ですねインターバル撮影っていうコマの、えー、コマン項目の先にタイムラプス動画オンオフみたいなのがあるんですよなので撮影するときにそれをオンにしておけば撮影終わったときにタイムラプスムービーをタイムラプス動画を作ってくれるっていうのがまあそれが一番お手軽ですね で、えー、と2つ目、パソコンで、えー、編集する動画にするっていうのが、えー、まあ、最もポピュラーだと思うんですけども皆さんが使っている Photoshop っていう、えー、Adobe さんの画像処理ソフトですねに実はタイムラプス作る機能をつけてこれあの、タイムラプス、Photoshop 作り方とかで検索すると一発で出てくるので、まあ、見ていただければなと思うんですけどそういう身近なソフトウェアでもタイムラプス動画作る機能があります。 で、えっ、ー、と、あとはタイムラプス用のソフトウェアですね。えー、一番有名なのが LR タイムラプスっていうタイムラプスのソフトウェアがあります。で、他だと、私初めて使ったのがパノラプスっていうやつですね。パノラプス。それから、えー、TLDF か。タイムラプスデフリッカーっていう、えー、ソフトウェア。それからタイムラプスプラスっていうソフトウェア。で、えっ、ー、と、 比較名合成という星を線にする、軌跡にするソフトウェアでシリウスコンプっていうのがあるんですけども、そのシリウスコンプの中にも、えー、タイムラプスを作る機能があります。まあ、こういった今ご紹介したソフト、えー、有料無料のもの、それぞれあるんですけども、こういったソフトウェアで動画にするっていうのが、まあえー、一般的ですし、まあ、これから皆さんもトライしていただきたいなというふうに思うんですけども、 えー、一つですねどうしてもこのタイムラプスが、えー、なかなか浸透しない理由としてこのパソコンの操作が必要っていうこととそれから、えー、タイムラプス専用のソフトウェアが英語表記が多いんですね日本って本当タイムラプスの後進国って私の、まあ、秘書を言ってましたけどタイムラプスの専用の機材とかソフトウェアとか入ってこないですし最近、まあ、ようやく入るようになってきましたけどカメラメーカーさんもなかなかそこは あの実させてくれていないのが実情でして、そこを極めようとすると必ずその英語のソフトを使わなきゃいけないっていうそういうハードルが出てきます。まあ大体のソフトはネットで検索するとまあそのソフトウェアの名前と操作方法とかで検索するとブログにまとめてくれたりする方がいらっしゃるので、それを元に何とか使えてる状況なんですけども、まあそういったハードルがある。 のは、えー、事実としてありますなので、まあえー、そのカメラの中で動画を作るというのとパソコンの中でパソコンを使って動画を作るという、まあ、その2つがありますよというところで、えー、必ずの撮影それからポストプロダクションといいますけれども撮影した後の処理っていうのが必要になってくる撮影方法になりますはい続いては、えー、タイムラプスの種類についてお話ししたいなと思います えー、タイムラプス、私の先日、えー、投稿した「ウェルカム・トゥ・ザ・タイムラプス・ワールド」あれは、えー、リアルタイムと、えー フ, ァスえー、ファストモーションタイムラプスをこう織り交ぜた、えー、作品なんですけども、えーとーまあ、私今スローモーションリアルタイムファストモーションって、まあ、その3つを組み合わせて動画を作るっていうことを、まあ、念頭にして 作作品作りをしているんですけどもあの作品の中のタイムラプスの中でも、えー、大きく分けて3つあるのかなありますそれをご紹介します、えー、1つ目は、えー、通常の一般的なタイムラプスですね一般的なっていうのは露出変化の少ない状況でのタイムラプスになります、えー、昼間それから夜景それから星空、えー、この3つこういった要素の撮影は 基本的に露出変化が少ないので撮影の難易度的にはやりやすい部類になります。でこの3つなんですけども、まあ、その雲の動きとか光の影がこう動いていく風景星空が動いていく流れっていうのが表現方法になるんですけどもそこでですね撮影方法大きく分けて多分3つあると思います。1つ目が三脚の上にカメラを置いて する固定撮影のタイムラプス構図が変わらないんだけども手前の風景とかそんな変わらないんだけども、えー、空だったりとかっていうものが動いていって時間の流れが表現できるっていうその固定撮影フィックスって言いますけどこの固定撮影が1つ2つ目がパンティルトモーションですねパンっていうのは横のこう首の振る動きティルトはこう縦になりますねこれはタイムラプスローテーターというですね えー、ものがありましてそれを使って撮影するような感じになります。 タタイムラックスローテ ー, ターを並べてみましたえっ、ー、とこれが作品中にも登場する iFootage っていうメーカーの X2mini っていうローテーターですね動画の中では、えー、立川駅の駅前でこう撮影していく動きながら撮影してるっていうのがえこの作品この商品で、えー、描かれてました。 2本目がこれがビクセンのポラリエ U ってやつですね、えー、これはもともとは赤道儀っていって星空を追いかけるアイテムなんですけどもこうこの、えー、三曲のにこう設置してこのようにカメラを載せたらこの部分がこう動いてくれるのでこれがまあタイムラフスローテーターとしてパニングこう使うとこっちが切るとカメラがこう縦上下に動くと。 マイオップスっていうメーカーのカプセル360、えー、これはタイムラプスのモーション機器としては結構、えー、比較的お安く手に入るものなんですけども、えー、これはまあこの上に自由になるところカメラとかつけて、えー、こうやっぱ回転これも同じく回転するっていうやつですね、まあ、こういうタイムラプスローティータイを使った撮影っていうのが、えー、ありますで3つ目がレールモーションですね、えー、こちらが このレールになります、えー、この間の3つ目の動画ですね、雪景色の中の撮影で使っていた機材がこれです。iFootage のシャークスライダーっていう、えー、ものになりますね。えーまあ、私、結構これがですね、こういうふうに分割して運べるので、えー、結構気に入って使ってるんですよ。 でこれ以外に持っているスライダーはスカイピックスジャパンっていうメーカーの、えー、韓国のメーカーなんですけど、えー、そこのスライダーとそれから、えー、このマイオプスっていうメーカーで出しているスライダーこの3つ使ってますねそれぞれカメラ乗せて別の方角向けて それぞれのシーンで撮影するような感じでやってる機材まびれなんですけども、まあ、こういうレールモーションを使うというのは3つ目ですねなので固定撮影パンティルトモーションレールモーションこの3つがタイムラストの撮影普通のタイムラストの撮影でありますよとでそこに ND フィルターを使ったりしてちょっとスローシャッターにしてですね雲の流れとかブラブラシをかけて撮影したりとか川の流れをこう 均一化させたりとか、えー、っていうふうにしてですね、えー、基本そのスローシャッター着に撮影するっていうのがまあタイムラプスの基本なのかなというふうに思いますね、まあ、こういった撮影方法があります<音楽>、えー、2つ目がハイパーラプスですね<音楽> バナップっていうのはこう自分は動いていくタイムラプスになります。あと三つ目がポリフレール撮影。撮影方法としてはまず一つ目、手動。二つ目がですねここにあるニコンのカメラを使ってい三つ目として挙げられるのが QD SLR ダッシュボー e っていうアプリを使うんです。